演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらネスレバラエティセットでずっと残っていたこのアイス4種類を飲みたいと思います4種類じゃないなこれは同じやつた。3種類を飲みたいと思いますでマイずは今日も氷がうーんということで悩んだのですが今回こちらステンレス製の 溶けない氷買ってみました。これで飲っていうのが、まあ、楽さそうですね。手が、ああ、やっちゃった。トング。トングも凍らすといいのかもしれないけど、これ外すの忘れてた。ああ、やっちゃったなー、これ。では。氷はどのくらい入れたらいいのかな。まあ、とりあえずは。 四つほど入れてみました。これはこんな感じですね。ではまずこちらのレギュラーブレンドを飲んでいきますね、えー。ちょっと氷が足りなかったかな。まだぬるいですね。でもまあ飲んでみたいと思います。あれ？うーんこれはやっちゃったかな。まあコーヒーとしては美味しいです。 分量上なんか分量がものすごく少ないんですけど、ほんど入ってるように見えないですね。まあ飲んでみるのわかりますね。では飲んでみます。うんやっぱりやっちゃった感があるなこれ。うんうん、次は最後はこちらアイスコーヒーブレンドこちら飲んでいきたいと思います。 ンレスとキンキンは難しいのかな熱も伝わっちゃうからうーんちょっと考えないかなうん冷やしが甘かったのがちょっと思ったより冷えなかったですね次はもうちょっと冷やしてからやったからそれとも熱いものを冷やすには向いてないのかなストレートじゃなくてステンレス製の放流 で, でもコーヒーとしてはどれもすごく美味しかったです割と濃いめで苦めがで大人の味わいですねなので